上半身が気になるよーって方、今回の亀の手泳ぎを一緒にやることで、ストレートネック、肩こり、二の腕、姿勢、お腹のぽっこり、反り腰、そういったものが簡単に解消されます。誰でもできるんで見ながら一緒にやっていきましょう。全部座ってできます。今日も一歩前進しましょう。楽に座った状態で、手で、体の真横で、8の字を書く感じで、手を動かしていきましょう。片手だけです。こういう感じ。 まずは幅が小さくね8の字書いてください徐々にね大きくしていきますんでまずは片手で親指を下上下上っていう感じで8の字を書いてくださいだんだんと動きが大きくなりますんでね頑張りましょう 今度は反対ですこれ両手でやっちゃうとねすごい使われるんで片っぽずついきましょう体のの真横で八の字で八字すついついやっちゃうのは体の前でねここでひっくり返すじゃなくて真横で八の字を書いてください風をね前に送る後ろに送るっていう Okay、今度はちょっと動きを大きくしていきましょう難しくなりますよ<笑>マックスの2割ぐらいね動きをちっちゃくして3段階で、ね、動きをね大きくしていきます上下上下上って感じで大きく鉢の字書いてください で, できれば少しね反対側の肩を後ろにしてもらって手を後ろにした時に肩甲骨を動かす感じ OK、反対ですこれダブルでやると肩しんどいんでね片方休めて片方使う。 こ、ねうん、れでね肩こりとかね、あと胸のストレッチとから肩甲骨を伸ばせるというこで、ね、姿勢が良くなります。オッケー。次はね一番大きくとにかく大きく動かします。 前はねあまりいかなくてもいい後ろはしっかり行ってっり後ろも大きく八の字作るのは体の真横です前でひっくり返さないように真ん中でひっくり返しますこういうイメージ体の真横で親指をひっくり返す 反対ですさあ行きましょうしっかり後ろを持ってって肩甲骨を動かしてくださいこの手をひねることで身の腕痩せにも、ね、効果的ですあとは肩をしっかり、ね、前後ろって動かしてるので肩こり解消にもすごいいいです 今度は手を前に伸ばしたらひねりながら引きます。こういう感じです。ひねりながら引く片っぽずつです。しっかりね、肘引いて。何かを掴んでね、ひねりながら引っ張る感じ。しっかり肘引いて、肩甲骨を動かしましょう。 さあ反対です片っぽずつやってるんでねそんなに肩がだるくないと思います頑張りましょ う, うしー、はあ、ひねりながら引く 今度は、軽くグー握って、斜め上に手を伸ばす。上にパンチ。しっかり肘伸ばして。これがね、結構ね、肩こりとね、後背筋がしっかりストレッチされるんで、これは結構おすすめ。 手を遠くに伸ばす感じ。オッケー。さあ、反対です。さあ、さあ行きましょう。一気に肘伸ばして。ここはよく伸びると思います。 がね、ちょっと悪い人とかはもうあんまり一気に肘伸ばすとね次の日痛いかもしれないんで、まあ、ほどほどにねやってください<タッ>オッケー今度は手を前に出して後ろに動かします 肩を、ね、しっかり落としてこういう感じでね水平に肘を動かして肩甲骨を寄せましょう最後の方で肘肩がねこう上がりやすいんでね肩しっかり落としたまま。 今度最後肩をね楽にブラブラしましょうとにかくね上半身の力を最後抜きましょ う, もう自由にね首を動かしたり目をつむっててもいいです体をブラブラしましょう手はね離してもいいですブラブラブラ とにかく上半身の力を最後抜き切りましょうはい OK ですお疲れ様でした今回の上半身のメニューメリットがすごく大きいので何度か続けてねやってみてください頑張ってやってよって方グッドボタンやコメントで感想を教えてください今回もご視聴ありがとうございました